それでは踊っていただきましょう浜松学生連マンダラの皆さんですどうぞ改めまして、空らも会場にお越しの皆様こんにちはこんにちは浜松市中区で活動しています浜松学生連マンラと申します本日は、ここ地元浜松で僕たちの演舞披露させていただけること非常に嬉しく思っております今回披露させていただく演舞 味方なはの戦いを表現しています徳川家康が強敵武田信玄に挑む姿や一度負けても立ち上がり天下を目指す様子をお楽しみくださいそれでは演舞に参りたいと思いますマンダラ一堂精一杯踊らせていただきますどうぞよろしく 世の常闇は乗車室。ここに記すは栄光の記録。いいぞ。 何